おこるなクロちゃん、まあこの際、焼き芋は我慢しよう。それよりみんな、火の用心。何が何でも。あーあら見て見てここ、ここ、ここ、ここ、ここ、奥、ね、に塗ってもらったのよ<笑>、はい。何が何でも、待て、次回。